でございますね。うんはいえーはい、まだね実はコーナータイトルがついてないんですが「はいえー、バラエティーチャレンジコーナー」ーー<笑>どううですか 言, った、ね、言ったもも度えないわと思わない<笑>ーだよこうこけどね。はい。月、はいバラエテということで、はい、あの実は先月も。はい。 この 全, 全日本女子チャパンネルの永世応援チャンネルって結構トークが以前まではメインだったんですけども、うん、なんかもっと素のリアクションだったりとか皆さんもリアクションを見てこうちょっと考えてみたりとか<笑>一緒にちょっと楽しめるコーナーを作ろうということで、えー、今回 B チームに関してはですね、はい、ちょっとアイマスク付きのジェスチャーゲームに挑戦をしてもらいたいと思いますジェスチャ ー,、はい、ジェスチャー何かと言いますと<笑>ちょっと私が2チームに分かれていただいて その中でお題を言います。例えばですよ、例えば例えばすごい簡単、用意ドンだったらこういうボードしたくないじゃないですか、で、2人でせーので自分の用意ドンやってもらうんですよ、それが正解だったら相性バッチリということで回る、るね。で、間違って総合的に3回戦ぐらいやろうと思ってるんですけど、えー、罰が多かったチームがものまねをするということになっておりますので、えー、モノマネテーマ考えておってもらっていいですか。 わかりました。このモノマネやって。わかりました。明日バナーはもうやめるね。ええー。してほしい。<笑>しないじゃん。<笑>はいち、ね。ちょっとに取った。ありがとう<笑>じゃあチーム分けをしたいと思いますので、九、は、時、いえっと、ありますか。すあ り, がありがござます。なんと。会います。これユナティが作った九時、えー。植木だと思いきや。九時なんですよね。九時 な, な, なんです。じゃ あ, じじゃ あ, じじゃあどれでもいい。はい。みんな四本あるので、四本あるので。 これね。うはい。行きますか。行 き, きますか。せーの。はい。は<笑><笑>い、ね、はいはい。はいはい、いるからちょうどということで、えー、めぐゆなチームとあらゆかチーム決まり。<笑><ー><笑>ちょうどそうですね。わ、ね、かりました。 じゃあちょっとチームに分かれましたので、<笑> 2人が気持ちを合わせて同じポーズにできるといいなとはいうところですが相談なしですよね相談なしです、ね。アイマスクしますので。うんはい、はい。じゃあ、はい、早速アイマスクをまず、じゃあはい。どっちから行きます か, かもうなんか、赤のね。ので も, うもうやる気満々。で、めぐゆのチームから行きたいと思いますよ。これ大丈夫ですかねじゃあ三二一ドンでて行きましょう。立って、立って、はいはい。で、皆さんで3日ドンのて出した時に いや、これどうって思うじゃないですかその時に OK だったら丸「丸。全然違うと丸「丸じゃないそうですせーの丸、もしくはせーのブーでお願いしますはいで本当に見えないそうだねいいやそうじゃあいきますよ<笑>はいちょっとじゃあ最初なのでちょっと簡単っぽい合いそうなやついきたいと思います、はい、お題は「よっしゃー!ー」でいきたいと思いますおお どじゃあカウントダウン3秒前からせーの、3、2、1、ダウンジャッジ、なるほどね、ジャッせ、ね、せーの、えーののの残念、外ししていただいて、ていいいいたただももう一回ややっっっらいますすよ。よ人がやったのは、ーせーの<笑>さちょっと惜しいですよね。 おだくでちゃったかもしれない。生活強いから、ね。これも怖いしだったんやけど、<笑>でも会ってましたよね。わ、えー、か, かったわかった。じゃあ一緒にお客さんも三人一で同じようにやってもらったら面白いぞ。自分なりに皆さんもやってみてください。ー俺のよしゃはこれやでみたいな。これやでみたいな。<笑>みんなのよしゃみたいな。もう終わ っ, よったよ。ちょっと待って。練習で。練習で一旦よしゃ行ってみましょう、ね、か。行けよ。じゃあみんなもやって。みて。行け。よ、けよ。塩しゃに自分のよしゃ行きますよ。ここ。 3 2 1ンうん、あ、私はい誰もありがとうございます。